you <laughs> you、mm -hmm. 으음 으음 バーイ。ああ。いただきます。いただきます。おちゃん来たの？かいもんなとこな。ビールに合いそうな。うん。うん。うまから、美味しい。これ普通の。 なんかちっちゃいナイフでチチチチチチチチっとやらながら切るうんうん、うん、おいしい、うん、クックパッドのやつやけ、うん、<咳><咳>あ、おいしいこれな<笑>おいしいよなぁ大好きやねんめっちゃおいしいなこれななああ、入、うんうんはい、ってうん トマトの果実。果実。果実。果実。うん。こんなえ出してんの。どう。めっちゃ甘いやろ。うん。うん、だ、未来は明るいよな。うん。豪快に行くしかない。 言い方悪いけど、うん、人にこう合わせるとか、うん、ちょっとごまをするとか、うん、そういうのは女性の方がたけてると思うねやっぱり、うん、なんか昔からその昔の時代もあったんちゃう、うん、そうやってやっていかないと女性が弱い立場やったから、うん、そうやと思うほん、ま、結構嫌いってさ言ってたやん でもじゃあ田中みな実嫌いなんて言ったら「いやあれかわいいからえみたいな<笑>った言うてることおかしいからなああ鍋かうんマロニーがいいてか何鍋なんやろう何鍋がいいって言われてなんかあっさりめでいいんじゃないみたいな話になった何やろな鍋具材は、まあ、お肉は欲しいなマロニー エビも欲しいけどエビ欲しいとか言ったら贅沢かだなホルモン以外やったらマロニー別に家から持って行ってもいいけどな、ま、ーに マ, マ, マ, マロニマリコマロニめっちゃ好きやんなあマリコちゃんも好きなのあマー君アレルギーやからエビちゃん無理やねんってあそうか どないしちゃっちゃう。 し